演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますこちらファミリーマートの水焼きチキンぶり焼き蒸黒胡椒を食べたいと思いますうん見た目は焼き鳥みたいですねでも結構でかいみたいです 食べ応えやりそうです焼き鳥でこれでかいのはあまり見ないですねまあまり良さがあったかではいただきます<笑><笑>黒胡椒のスパイスの刺激がこのよくてなおかつお肉もバラッチで食べ応えがあり美味しかったです アラ辛ブのお肉が珍しくジューシー感がありましたねなのでお酒のおつまみのあたりもいいかもしれませんねというわけでこちらも点数をさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武